こんにちは、アブです。今日はですね、人生面白くないなぁと思った時に、やるべき3つの趣味っていう話をしていこうかなと思います。社会人にもおすすめできますし、大学生の方でもおすすめできる内容になってますので、よかったら見ててください。えー、人生って面白くないなぁと思うことたまーにあったりしません、えー。特にこういったコロナショックだとか、あとは自粛の期間で家に閉じこもってたりすると、やっぱりちょっとね、うつっぽくなったりするわけですよ。ね もっっとととと人生って面白くならなならいかかか思たたりしたとかあとはねもうアニメっぽくもっと漫画の主人公みたいにもっとねなんていうんですかねヒーローが現れて毎日楽しく過ごしたいなとか思ったりだとかあとはドラマのヒロインみたいにイケメンに囲まれてとか外国人のかっこいい子にえいっぱいね囲まれて面白いライフスタイルライフ生活したいなって思ったりってしますよね。今日はそういった時におすすめの「暇つぶし」と「やるべきこと」っていう話を3つに分けてお話ししていきます。 僕のチャンネルではこうしたあの暇つぶしだとか、あとはまあ暇つぶしについてね、積極的に話してるわけじゃないんですけども、フリーランスの仕事だとか、仕事を分散させる話だとか、あとは英語を勉強したりだとか、独学でいろいろと動画編集だとか、デザインの勉強したりだとか、あとはスマホでいろいろとアプリを作ったりっていうような話をしてます。よかったらチャンネル登録お願いします。えー、今日は3つの話ですね。実際何をすべきなのかっていうと、まずもう結論からいくと、1つ目のポイントは、 えー、憧れれを探すすすすすこことでで超おすすめですねどういうことかっていうと例えばですよアニメのキャラクターみたいになりたいなとかも単純にそういったところからスタートして海外で就職したいなとか海外で仕事したいな海外行ってみたいな英語話せるようになりたいなとかあのモデルさんみたいに綺麗になりたいなとかあの俳優さんみたいにイケメンになりたいなっていうような願望って結構あるじゃないですかそういった憧れをまずピンポイントで探してみるっていうのはすごく暇つぶし、えー、人生が面白くない時にやるとすごく 便利ですえ僕もいろいろと例えばですよ大学生時代に英語を勉強したいな、えー、英語を話せるようになりたいなと思ったんですよねじゃあ実際どういうふうに勉強したらいいんだろうっていうふうに考えてで英語が当時ね僕の友人が話せたりしたんですよで実際に聞きに行って、えー、どうやって勉強するのとか何のテキスト使ったのっていうふうに聞いたりしてで憧れてる存在を作ってその人はどういうふうな人生をして例えばあ こういういどんどん「週刊英作文」という青い有名な本を使ってたんだよとか「1億人の英文法」っていう文法書を使ったんだよっていうふうに言ってたりしたんですよね。あそれを見てあなるほどこれを使えばいいんだっていうふうに憧れてるものにどんどんどんどん近づいていく憧れを探してそれを自分の中に取り入れていくために近づいていくっていうことを趣味にすると。 憧れを探すことを趣味にすると、えー、すす。ごくく、ね、探求心が湧いて面白くなりますで僕も実際あの英語をもっと勉強したいなと思ってアメリカ留学行ったりだとか今まで12校ぐらい留学行ってるんですよアメリカも含めてあとはフィリピンのセブ島だとかは実際に英語の留学の体験記を書くっていう仕事で行かせてもらったりだとかそれをプラスしてフリーランスの留学っていうのプログラムとか、えー、作ったりだとか。 あとはカナダにも行きましたねカナダも留学行って取材体験したりだとかそこから仲良くなって留学の斡旋、留学を仕事にするっていうことも一時期してました今はちょっとコロナの影響であまり動いてないんですけれどもそういうふうにいろいろと仕事憧れを見つけて憧れを追い続けて実際に近づいていくと仕事になったりもするのですごいいい趣味かなと思ってます1つ目のポイントは憧れを探して憧れを探す 近づくっていうここととを趣味にすするところです次おすすめの、えー、趣味何かっていうとスキルアップを趣味にすることですで独学するっていうのが、えー、めちゃくちゃコストパフォーマンスがいいなって僕も最近思うようになりましたで YouTube 見たら何でも分かりますよね例えば僕あのー、お寿司握りたいなって思ったことがあるんですよど、ね、これちょっとね例えではね あの、分かりにくいかもしれないんですけど、海外行くと、日本人イコール寿司握れるっていう風に思われたりするんですよ。日本人、日本食イコール寿司っていうイメージがすごい、お寿司っていうイメージがすごい強いじゃないですか。で、ホームパーティーとか行くと、おう、アブ、あの、寿司握ってくれよっていう風に呼ばれたりします。これ、あのね、呼ばれたりするんですけど、寿司ってあんま握れないじゃないですか。なんで、でお刺身の鮮度があるしっていう風に言い訳したりするんですけども、やっぱり、日本人イコール寿司っていう風なイメージも強くて、 じゃあえお寿司って作れるようになったらいいよねっていう風に思って勉強するって昔だったらですよお寿司職人になるために、えー、10年20年っていう風に修行してすごいね、あのー、年代を重ねてお寿司握れるように な, るなったわけじゃないですかでも今の時代って寿司アカデミーっていうような、あのー、2週間ぐらいでお寿司を勉強できるようなアカデミーもありますし学校もありますし YouTube を見たらもう、まある程度の握り方ってすごい書いてあるんですよ 江戸前寿司っていうのは縦握りだ、横握りだっていうふうな、で、寿司図はこういうふうにやってとか、握り方はこうでっていうふうな形で、いろいろともう情報が出てくる世の中になりました。で、これはちょっと極端な話なんですけども、英語の勉強も YouTube 見て勉強することもできますし、最近話題のプログラミングも全然 YouTube 見て勉強できますし、動画編集に至ってはもう YouTube 見た方が早いですよね。そういうふうに動画で見ながら勉強できるっていう時代になりました。 なんで、そういったところで、いろいろとスキルアップを目的に趣味にして、どんどんどん学習するっていうのもありなのかなってところです。僕もいろいろやってきたんですけども、例えば英語の勉強ですね。もう独学でやってきましたし、プログラミングはちょこっとしかできないんですけど、他にも動画編集だとか、あとはデザインだとか、もうね、ブログの運営だとか、YouTube のトークの話とか、心理学とか、社会行動、社会学とかっていうのも全部あの YouTube とか、本とか、 独学でどんどんどんどん勉強していきましたそういったところを見るとまあまあ自分で勉強するのが今の時代だよねっていうところがありますおすすめなのがスキルアップを趣味にする独学することを趣味にするっていうところですもうねやっぱりすごいねこの世の中どんどんどんどん変わってるので独学して自分でスキルをつけるっていうのは趣味にすると今後生きやすくなりますよっていうところでした次 三つ目。三つ目がちょっとレベルアップするんですけども、インプットとアウトプットを趣味にすることです。これどういうことって話なんですけども、情報をゲットして、その情報を使うっていうところまでを趣味にすることです。もっとわかんなくなったっていう人は、この、例えばいいかなと思うんですけど、例えばですよ。僕は中学生だったとします。で、雑誌を読みました。で、雑誌を読んで、あ、これ欲しいな。このブランドかっこいいな。スプリームってかっこいいなと思って買いに行く。これも情報を インププッットトトしてアウすする例ですよね本っていうファッション雑誌から情報をゲットしてこれいいなと思った憧れを見つけてそれを買いに行く行動を起こすことこれがインプットをアウトプットするインプットしてアウトプットするってことなんですよねこれを活かして例えばグルメ雑誌買いましたとで乗ってたレストランにデートで行きますとか行きますこれもインプットアウトプットですで えー、旅行雑誌見て「あこれいいなここ行きたいな」と思って行くこれもインプットアウトプットです。で本を読んで「この情報いいなこのビジネスいいな」と思って読んだ情報をもとにビジネスを始めるこれもインプットアウトプットでこれを応用しながら本を読んで本を読んだ情報をもとに自分の人生に生かすっていうのをやっていくとどんどんどんどん自分の中でスキルアップできますし本の中にある情報に憧れて憧れを趣味にして。 憧れを実現させていくっていうところも趣味になっていきます。これが良くて、僕も、えー、ね、中学生時代だとか、ファッションにすごい興味があった時には雑誌読んで、もう片っ端から雑誌買いまくったんですよ。本屋にある雑誌をね、ひたすら買って、で、その本にある、あの、自分が着たい、自分が欲しい服を丸つけていくんですよ。で、実際僕田舎に住んでたんで、なかなか服が売ってないんですよね。で、服が売ってないんで古着屋さんに行ったりだとか、 町で有名な古着屋さんもあったり当時メルカリとかなかったのでヤフーオークで見たりとかでよりちょっと都会の方に電車で行ったりだとかっていうふうにいろいろと移動して買いに行くっていうようなアウトプットをしてましたこれを習慣になってたんでこれを習慣にしてたので僕は英会話を勉強した時に英語の勉強方法をどういうふうに勉強しようかなっていうふうにインターネットで調べてであこれがいいんだこれ自分に合ってそうだなって思ってそれを吸収して実際にやる。 で、テキストがおすすめこれっていうふうに書いてあったんで、そのテキストを見て、あ、これいいなと思って実際に買ってやるっていうことを、どんどんどんどんサイクルで回していくと、スキルアップできますし、インプットがアウトプットになるので、脳みそ、頭の中にも蓄積されていくというところです。インプット、アウトプットってなんか大事だねとか、大事だよっていう風うにめちゃくちゃ言われるんですが、正直何が大事なのかって結構わからなかったりしますよね。こういう風うに雑誌だとか、ちょっとした、あのね、グルメ雑誌だとか、 ファッション誌っていうようなイメージを持ってやるとすごく行動する、アウトプットするっていうのが楽しくなるのかなっていうところで例で挙げてみました。三つ目がインプットとアウトプットを趣味にするってところです。今日はですね、三つポイントをおさらいし、押さえながらお話ししていきました。人生が面白くない時にやるべき三つの趣味って話なんですけども、一つ目が憧れを探すっていう趣味。で、二つ目がスキルアップを趣味にしましょう。 で3つ目がインプットとアウトプットを、えー、趣味にするとめっちゃ面白いよって話でしたいかがだったでしょうか皆さんこれね再現性どうだろうかな、まあ、3つ目のインプットアウトプットはできるんじゃないかと思います、ね、雑誌見て、えー、レストラン行ったりだとか雑誌見て本か服買ったりとか雑誌見て行きたい場所を見て行くっていうのもアウトプットインプットがアウトプットになることですしまあ憧れを探すっていうのもいろいろと YouTuber 見てあいいなって思う人の憧れを見て 実際やっっててみるとかっていうののもありなのでそういうふうにやっぱり得た情報を実際の自分の人生に生かすっていうところをテーマにやるといいのかなっていう生き方の一つを提案してきましたいかがだったでしょうかまた別の動画でも色々とちょっとした生き方こんな生き方してる人もいるんだよっていうような形で紹介してるんでよかったらチャンネル登録お願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ